約3分の1か最近ゲリラ豪雨も多いしなゴリラ豪雨ですかゲリラだ次回第6話「雨男じゃないぞ」お楽しみに